安民騒立つ一粒一粒を毎日の食卓でひたちかける八代目義兵がコラボした究極の愛 h 炊飯器ふっくら御膳を紹介していきたいと思いますこの光沢こちら大火力ちゃんと空気作ってるカメラ OK 音 OK 役者 OK よっスタート はい、どうもみなさんこんにちは。監督ラボの監督です。今回紹介したい商品は、炊飯器。今紹介します、日チさんの炊飯器と、バリミューダの炊飯器。こちらはですね、対決した動画というのが元の動画となっております。今回は日立編というわけで、日立の動画を、おい、ボールで遊ぶな。 を紹介していいいきたいと思いますひた立さんはご飯を美味しく炊ける炊飯器を作りたい義兵さんは土鍋ではなく電気炊飯器で自分たちのメソッドを再現できる電気メーカーさんと組みたいでその2つのですね合わさってコラボして作られたのがこちらの日立ふっくら御膳 RZV100DM ですでちなみに8代目義兵とは何ぞやというわけでですね監督も正直この炊飯器を探すまで全く知りませんでした8代目義兵とは京都で代々続く老舗の米屋現在京都祇園と東京銀座 に店舗を構えております連日ですねご飯のおいしさに人々が集まり行列が絶えないご飯屋さんとなっております今回初代目義兵さんが考えるご飯のおいしさなんですが一粒のうまさ外交難々というものです外交難外交難々って何ぞやって監督も初めて聞きました調べてみましょう3つ要素がありまして1つ目一粒一粒の輪郭がはっきりしている噛めば噛むほど甘味が広がる喉元を と通り抜けていく外は歯ごたえがあって中身はもっちりとしているお米ですそんなわけで水加減火加減時間を確立したオリジナルメソッドが組み込まれました特に外交難々の浸し加熱蒸らしこの3つを体現しております<笑> 炊き方はですね、圧力とスチームのダブル効果で炊きます。最高1 3 k h 圧の圧力と最高107度の高温スチーム。というわけで、一粒一粒丁寧に炊き上げてくれます。機能なんですけども、四つのメニューがございます。一つ目、極上しゃっきり。こちらは時間が32分。カレーやチャーハンにおすすめの柄となっております。続いて、二つ目、極上普通。こちらは50分で先ほど言いました、外交なんなんの炊き上げです。三つ目、極上もちもち。こちら、まあ、そんなの通り、もちもちに炊き上げ で、すで最後、四つ目極上寿司飯。こちら、27分です。料亭の味を自宅で楽しめるために、八代目義平さんが監修された、極上寿司飯コース、炊飯器の中でも、かなり押されているポイントとなっております。実際の店舗でも、夜の一部のメニューに、日立の炊飯器、寿司飯コースで出されているメニューもあるそうなんですよね。で、気になる炊飯時間。エコ炊飯が約49分。白米、極上普通は50分。で、続きまして、釜ですね。鉄とある ミニウムが合わさってできた多層な金属釜で作られております軽量で使いやすい790グラムの重さとなっておりますやっぱりいいのは正義ですよねちなみにですね釜の中にある水薦や文字がですね大きく記載されておりますこれもね大きい方がいいですね本体のデザインなんですが装飾を最小限に抑えて無駄な要素を削ぎ落としたスクエア形状で作られております凹凸を少なくして拭き取りや懸命を採用してシンプルでコンパクトなデザインとなっておりますあと質感に関して マット仕仕様に仕上げられておりますすすののでで光沢のある操作部も使いやすいやはい、さらにですね、グッドデザインアワード2019でも受賞しております。じゃあ最後にですね、特徴的な機能を紹介していきたいと思います。え、まず、少量ボタン。こちらですね、0.5 から1号までを素早く炊くことができます。これはですね、監督すごい使いたいと思います。しかもですね、こちら、少量でも外光なんなんの機能も備わっております。あとですね、これはかなり押されてるところなんですけども、蒸気カット。結構炊飯器って使った時に、結構ボワーってなんか煙ん が上がって場所によってはですね湿気が増えたりカビの原因になる可能性もあるんですよねその蒸気がほとんどカットされておりますえ湿気や結露を気にせずにスライド式のためにおいても ok です続いて最後ですねチーム4こちらがなんと24時間使えます保温する量によってまちまちですが67時間ごとに3回スティームが送られまして24時間ですねお米をしっとり守ってくれます。では開封していきたいと思います いさすがにさすがに重い炊飯器をね上から落とすことはできませんので下から持ち上げはこちらですタッチアイニチジャースイハキー RZV100TMW 最高で5 5まで炊くことができる炊飯器となっております早速開けていいいきたいと思いますでここから開けれると けれどお手入れの冊子、そして、折り扱い説明書、写真付きで書かれております。で、白い布がかぶせておりまして、こちらです。はい、カラーはこのホワイトとレッドがあります。重さはですね、やっぱ結構ありますね。電源コード短いと思ったらですね、飛びますね。これくらいの長さがあります。見てください、この光沢、この下の部分がですね、マット様で、天板がつるんつるんな感じですね、操作部ですね。 でここを開けるとオープンおお顔を見るとしゃもじが入っておりますあっ立てかけれていいね軽量カップこれは米ですねこっちおおすごい今までですね監督マイコンというですね結構安い炊飯器買ったんですけどもこちら鉄釜大火力沸騰鉄釜いや見てこの。 結構大きくてこのブツブツ何そしてこの文字盤めちゃくちゃでかくていいありがてえ、まあ、5.55 なんでやっぱでかいですそんなに中なめちゃくちゃ重いっていうわけではありません中はこんな感じになっておりますかっこいい裏側はこんな感じでそしてこちらでこのね蓋の開け方押すとちょっとゆっくりめに開きますねでここがあ取り外せるようにあ なっておりますえ こ, こもおおうおう、はあ、えちなみにメロディーなんですが何種類か切り替えることができますこちらもですね認識します5秒以上を押して「お米」を押すと聞こえるえというわけでですねこちらで早速ご飯を炊いていきたいと思います こちらの線の部分ですね今回2号で炊くのですが下が硬めで上が柔らかめですこういったその調整もできますね今回は代謝なんで中間めの水かけにしましたはいでは米をセットしますえまずお米モードをしますこの上の列が変わっていくので今回は千枚なので無千枚で止めまして続きましてコースえたくさんありますねまあ極上普通で行ってみたいと思います炊飯ボタンをオン 52分で炊き上がる予定ですでは待っていきたいと思います炊けました自動的にですね保温がつきますでは早速初ご飯行ってみたいと思いますオープンーちょっとちょっといいところ取ってちゃんとおいいですね混ぜてみますねあこのこのほじった時の音 これは絶対美味しい。ちょっといただきます。あっあっあっ。うーん。うん。ももしかやばい。ねえ。これ伝わりますでしょうか。粒感わかる？この一粒一粒がちゃんと形作ってる感じ。これ本当にご飯そのもので食べれますね。はいというわけでですね、茶碗に盛りました。いやな。<笑>ちょっと待って。見た目がね、めっちゃ美味しそう。おほほほほ んーいや今まで家で食べてたご飯と全然違うわこれは好きだわうんうわっマジご飯だけで進むぞこれもっちりしてて美味しいなんかねツヤがあるマヨネーズいきたいと思いますマヨネーズご飯<笑>いきます絶対うまいよこれちょっとうーわこれんー口の中でご飯の粒が感じられる一粒一粒が劣っております<笑> あうまいわうんご飯の旨味みを最大限に高めるためにもサバ缶をいきたいと思いますこれは多分百100均で買ったのかなあいただきますうん、うん、<笑>うめえうんはいちなみにですね現在この日立さんの炊飯器を食べているのですが炊飯器は食べてない<笑>ご飯を食べているのですが実はですねもう一個バリミューダのご飯がありますこれ炊飯器うん ご飯が進みます炊飯器を同時に2個買って美味しい方を残して自腹企画をしております。うんうん、幸せ ごちそうさまでしたはいというわけでですね、このチャンネルではですね、自分がおすすめしたい商品ですとか、共有したいものをですね、動画として作っております。再生リスト作っておりますので、え興味があるジャンルをご覧いただければなと思っております。というわけで、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう